あなたの心に、いるハートはい、というわけでね、コンパイルハート<笑>日本ファルコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートでーすあ の,、ね、あのね、今回も、優勢のバラニールかける奇跡シリーズのね、コラボの件でね、イースイートを実況プレイ、引き続きやっていこうと思いまーす はい。ということでね、じゃあ、イース8、実況プレイ、パート3、やっていきたいと思いまーす。いや、前回ね、その、仲間が2人増えたのと、まあ、なんか、第2のボスみたいな、おっきいね、ドラゴンみたいなのを倒して終わりました。で今回は、またね、その、前に引き続き、地図を増やしていくのと、あとは、他のね、漂流者を探していきましょうというところなんですけれども、 この間衣装、噛ん。衣装終わって、その後すぐね、この画面に乗ったので、ちょっとね、読んでいきたいと思います。はい。みんな、急いで。<笑>みんな、急いで、牧車に戻るよ。噛んでません。おぉおぉぉ。なんかあの、羊ヤギみたいなことね。そういう子たちだね。うんうん。 こどこの話も、うん…これは夢だろうかあ<笑>ダーナダーナどうしたの？などうしたの誰かがこのカメに載ってるよあなんか…なんか…証明力的な…何か持ってる…そなのかな こどこなんだろうね<音楽>何の話だろう本気は、住所でいいかなんノ、ね、ープのような…でしょ見たことない…え何の話だろう一体誰だ なんか、なんかあれかな儀式みたいな。うん、<笑>始まりの大事に認まり、猫様がきょされるというあの<笑>それでは、うちのダウンは、娘さんは大いある理、美力の資質に認もれている間<笑>間違えてたりと言いうわけす<笑>。 <笑>我々は寺院に彼女をお迎えするべく誕生した時代ですんか連れてかれそうになってるのかなっていうの場選ばれた以上は「あ, あなんか連れてかれちゃうんだね」だっかん 恐竜者たちの共演え、何だったんだよ、さっきのなんかの夢かぁ。なんだろう、ね、あ、夢おはようございます。おはようございます。はい。<笑>そうそう、なんか変な夢をね、見たんですよ。 冒険家だって夢ぐらい見てもいいじゃんはいああ。そうだった。早速出発しましょう。<笑>ょ夢で思い出したけどね、イルハとトね、すごいね、よく夢を見るんですよ。まあ、ツイッターね、フォローしてくれてる人とかはね、見てくれてると思うんですけど、なんかね、ほんとに変な夢見るんだよね。この間はね、なんだっけ ハ、ね、ました<笑>。痛そうだねアドルクリスティンあなたに見せたいものがあるのね甘<笑>めに漂着物がありましてあっ服<笑>どうもしいこれあれだもんねあのお仕事用のさ<笑>なんか船のねスタッフさんみたいな制服だもんね 強そう。なんて言うの冒険かって感じるよねえ、そう、そう、千円服だったもんね、さっきの。かっこいいじゃん。まあまあかな。<笑>ありがとう、気に入ったよ。あああで、出た。か、勘違いしないでよね。べ、べ、別にあんたのために探してきたんじゃん。<笑>いやー、積んでるっていいですよね。 サハドってあれだ、あの頭バリバリバリーの人だ。 チラッみたいな感じしたいですよねああひひひフフフフうフフフフフフフらフフフフフらフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフっフフフフフフ まーすあ<笑>これ、あ私のたのめにかわいい 釣りやったことなさそう。なんかさ、登山とかもしたことなさそう。ね。ほい。釣り別に施設を用意してるけど。あ、あっすごいすごいすごいああ。あ、なんかさ、後ろにもなんか、掲示板みたいなやつあるもんよね。 すごいすごいこれはあこれはあの朝から資材置き場みたいな<笑>倉庫ね倉庫の資材はみんなの大代わりに 物々交換所みたいなあれですよねすごいななん<笑>でジャンプしたの掲示板あまだちょっと何もね。あ こ, これこれこれ気になってたんだよ 調べられない。<笑>これなんて読むの金…床武器が出るできそうですねねぇ、なんか包丁研いだりとかさねぇ、いろいろできそ みたいなねえなんかすごい綺麗な景色だよね朝だよね朝朝焼けいい ね, ねえ さっ寝てたところだよねあ、あ、あ、なんかあるこっちにもあ、これあれださっき寝てたところだあ、ここ寝てたんだね<笑>なんで向こう二人でこっち一人なんで まっ、あ、と1人ならこのおじさんなんだろうけど。<笑><笑><笑> 待ってええあ、これすごいなでもなんか一日でねああ、ああ、あったあったあったあちらかうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん あれー？あれー？あと何作ってくれたんですか？あとあと何作ってくれたんですか？ よろししくお願いしますはいはいということでねあのすごいね施設を探して回ってたんですけどどうやら施設じゃなくて釣りに行けってことだったらしいです釣りあっこっちだこっちだそうそうそうもう教えてくれたらいいのにねあれあっ て, か雨ってめっちゃ使ってるけど<笑>大丈夫なのか この服濡れたら乾きに行くそうだよ。おねすごい水が澄んできれ、ね、いだね。魚いたよねさっきね。 なんかさ虫だよねやっぱ虫だよね。 よし、やるか。え、あなたあなたどこに向かって投げてるんです？どうじゃ。それ。すごはっ。当た<笑><笑> し, よしーた。ヒカルちゃああ、釣れた釣れた。これは見事だな。サリーナえ。サリーナって本当に存在する魚ですか。 だよ、なんか変な変なの釣っちゃったとか嫌だよ。ああ、よかった。可<笑>愛 い, い、本当に嬉しかったんだろうね、もうね。<笑>だよさ、はるって釣って、あ、れだ、見た見た。いや、別にそんなに嬉しくないけど、見てるな。<笑>ああ、楽しい。可愛 い, い。 もうあれだよね、これで釣りに目覚めてさ、もう翌日から、こう、早朝一人で釣りしてんだろうな、この子。<笑>それもそれで可愛い、ね。その背中を見つめていたい。<笑>はい。釣りが終わったので、うんなただいまー。釣れたよー。 立ちそうです。ありがとう。ガハハ。そうだよね。なんか塩、塩、あ、塩あるんだ。岩塩あったよね。もうそれぐらいしかないのか。 スコってそうだよね冒険家だもんね<笑> そ, そういうもんですか<笑>あっそっかお嬢様なんだもんねちょっと待ってなんかこの辺がかゆいんだよね使用<笑>人任せだったんで、ね、お嬢様だもんね<笑>そっか釣りも初めてだし 赤いスープのウイスキー。いろはつもも教えてください。だからさ、そういうことするとさ、ほら、え、え、え、え, え, えってなってんじゃん。<笑>あんあ。まあでも、よかったよかった。船長、船長ご飯食べたそういえば。船長。 かぶられてない大丈夫船長…船長…船長どこなんかあれだよねー朝からさー高い崖みたいなとこに立ってさー海を眺めていそう 猫になっちゃダメでしょう。店長<ス>。店長、こらー、あ痛いてててて。もう一人出た と, ところに行って。なんかいる。おはようございます。皆さん。かわいいあ。かわいい。おはよう。お, はようおはよう今その鳥がしゃ。オムノ。 先生が捕まえたんですか大事な食料ですよせえー。ほ娘結婚してるんですよね<笑>それそうですよねもう鳥バサバサッバサッバサッってなってるけど<笑> あーでもなんかすごいいいパパ。そうだよ ね, ね。絶対ね、親バカなんだろうな。なんか結婚するときとかリアルちゃぶ台返ししそうで。あ、あ、あ、船長もね、船長はわかる。なんかそうですね。 え、ゲージ盤の上にさ、鳥止まってんのめっちゃかわいい<笑>はい、えーと。なんだなんだ資材集め。資材集め。なんかさ、ちょいちょい、なんだっけ、骨とかさ、石みたいなやつ皮とかかさ、拾ってるよね。 でクエスト確認はい<笑><笑>そっかそっか漂流者はねまだいるかもしれないね掲示板見たいなベッドの作成えっこの時かっこいいこれあだちもかっこいいけどああ報酬なんて読むのこれ棒獣 よし分かんないからやめようえっと人を探しにあっ地図地図地図どれどれ結構歩いたと思うんですよはいじゃあおいらの地図を広げつつのこう漂流者をね渡して行きましょう あれだよ。浜辺にさ、足跡があったみたいな。<笑>海なのはわかる。海なのはわかるんだけど、あの、パート2だっけと思い出そうよね。方学の話をし<笑>でも、なんか、海って、南っぽい感じするから、南。あ、よ<笑>かったよかった。あ、知ってた。知ってたんですけど、 浜辺ね浜ね浜辺ねうんこちらではない<笑>わざとでわざとおわざとですよ さあ、海って言ってんのに登っていってる気がするんだよね多分違うと思うからねいい天気ですねうーんうーんやっぱねあっ あ, あ, あはいはいここではないなんかあれでしょあのさ<笑>人でみたいなさのなんか敵がいっぱいいたところ え浜辺ここじゃないのどこだっけなんかさ3か所ぐらいあれこっちでもないよねあれあでも階段階段見てるかも見てるかも知ってましたけどねすごい って っ, っ, っ, っあっちじゃないですかえ みたいなのかねあ、やかじゃ ん, なんか卵 の, ここのよね。なんかマンゴー なんだなハハハなんだなんハハなんなハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハお前お前お前お前ハハ<笑>お前おハハぬぐハハ<笑>ってみハかっただけでハ はいたお前も連れに来あれああここはないですかここですよねぇ降りれない<笑>ねぇ、道教えてもぐろさんこれはどうやって降りるんですかねうん、へへへあこっちかな、こっちかな 船乗りのうたみたいなだ な, このなのでしょうかね そうじゃない。 子なんだねリトルパラオ、えー、リトルパラオかわいいかわいいしかやってない、えーえー、色色を伝えてくれるですねひょっとして伝令役の子えっ俺さまあの釣り用の虫しか持ってないけどいいですか食べるのかオウムって食べるのかな そう、オリコーさんねー<笑>ありがたく思うがよいだから餌はあの釣りのさアカムシみたいなしかもしないけどよいですか おっかないって言ってたんだねきっとこの人もねふふおらおかしてくれトギと話ちょっと回りたいんだけどさずっとこれ止まってんのかな よし、はいいいっすすごいすごい役者が一番力の季節ですおーやっ た, ーたなよしこれでちょっとほほうつかれてる。 好きですってよく言ってるんだけどまあ、動物全般好きなんですよだからねなんかこういうなんか鳥みたいなのもさこうピーってやってさあの飛べ<笑>るのねちょっと夢なんですよねいいないいなやりたいな俺さま空から見たフ様フはフフフ 気をつけて帰るんだよ。じゃあ新しいところにいっ行ってきます。新しいところにね、出るのうかなったか、こっちかな。ましょう。なんか B. G. M. がさ。白浜岬。<笑>ああ、なんか。 え、何これなんかさカニハ ニ, ハニ刺スアメンボたいな強くな い, い強くなったあっメスメ ス, ス, ス, スなんかそこにもヤバいの入れ物なんか繊維打ちにさフジツボ生えましたみたいなやつあーああ全然聞かないんだけどな何何何何何で線量変えーえー、効たら聞くの ないなですねおっ強いしばらく彼でいきましょうあっかねなんとなくね他の子に比べてね重い気がするんだよね重いじゃないあの、遅い気がするんだよね動きがまあ、体が重たいからあなあなんかさなんかさタツノオトシみで出てる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 そうじゃ足跡をさあ探しに来たんだよ確から、ね、あーあせいうちせいうちああんなんだこいつあいーはいせいばオットセイかフジツボオットセイああごめんなさいホントにフジツボっちゅうてごめんなさいホントにすいませんでしたホントにごめんなさい あんたに見逃してくださいそして、視点の移動が大変、視点の移動が迷子ああえ、どこ行ったらいいんだっけどこ行ったらいいんだっけ何かありますねやばいなんか、富士坪からなんか走ってるもん、あいつやばいでも、ねえ<笑>ちょっと待って待って待って待って待って待って待って間違えた<笑>ちょっと待って<笑> あのね、コントローラーのね、操作がうまくいかー 下がるまでになんかちょっとね。タイムラグがあったんですよね。あ、そう。足跡を探しに来たんだよ。足跡あった。足跡あったっけ？なんかこんだけ。踏み荒らしたらもうなんか足跡とかわかんなくなっ。 鳥頭まだいるんだ何て言ったんだっけね え, ねえねえねえあとどこにあるんですか<笑>であとそこのお見えええてない、ね<笑>えー、<笑>どこですか<笑>カニ<ッ><笑>カニッ <笑>青いカニっておいしくないかっとですね、うんうんうんうん、あ, あ、ななんんかさなんか さっきの富士壺やろう。新たなロケーション先すごい綺麗、なんか。ね、すよね、あれ。これは絶景だな。石。石岩。すごーい。なんかあれだね、パワーコットみたいになってそうやっ、はい。 たまにねあのタツノオトシゴとクリオネの違いがねわからわあるんですよ <笑>おごめんねかかかる分かるからないでいー水でっこうみたいになってたね。 った、女の子あアリさんあーよかったーよくでもここまで一人で来れてねこっちがこっち の, っちのあの綺麗な海の方から流れてきたのかなあー女の子がいるわかりました私は町で仕立て合うイんナンディン お伝えできることでしたら。えど。えどさんは。見てないですね。誰だろう、一緒にあの船に乗ってた人とかいたの。あ, あなたっは。あ、そうだ。さんかよー。うわっ。う, う, う。それまた諦めないで。 出し出してみせるよ。<笑>ん。参加することになってよかったー。救出すると、そうね。仲間が増えていくんですね。 もともとね、もともとで割と気立ってましたからね。うーん。もう、バトルは嫌です。<笑>はい。うん。漂流者の創作と地図のですね。地図の作成はね、多分ね、他の人に頼んだ方が効率がいいとは思うんですけれども、頑張りまーす。 だって、だってだよ。だって、今まで何度も歩いたところですら迷うんだよほんとに。あーあははい。じゃあね、パート3はこの辺までにしようと思うんですけれども、いや、ようやくね、いや、ようやく、ちょっと、女の子のね、なんか、仲間キャラ、っていう。 なんて言うんだっけメンバーじゃなくて。出てこないから、いいや。まあね、その女の子のね、仲間ができて、ね、だんだん賑やかになってきました。で、ちょっとずつだけどね、ちょっとずつだけどね、イルハットもね、ようやく、あの、操作をね、覚えてきたので、まあ、パート4もね、次も続きやっていきたいと思います。ということで、じゃあ、パート3は、ここまでにしようと思います。ご視聴ありがとうございました 大好きファルコムいやーなんか、こういうゲーム実況やってると、やっぱ自分がね、主人公だったらなーって思いますよね。ああ、そうでしょイルファートが主人公のゲームとか出さないんですか んー、なんか、こう、もしね、イルハートが主人公になるとしたら、まあ、みたいな、こう、後ろでね、こう、歌って、踊ってるところを、こう、シャンシャンシャンスイみたいなやつとか、んー、あとはあの、みたいな、こう、チビキャラに、チビキャラゆるキャラになった、こう、イルハートの頭を、こう、つなげて、消していくみたいなやつとかもね、いいんじゃないかなって思うんですけど、いやね、ゲームってね、いろんなものがあっていいですよね。 お、なんかいい案があるんですかああ<笑>それ、エロゲじゃないですかそんなのやるわけないでしょ<笑>うん、まあ、やってみてもいいですけど。俺のいこと、絶対に守ってみせる あの人みたいに世界そのものを人質にとるような長いとても長い旅でした英雄伝説「千の軌跡」「ファルコン」